さあ、司会の方にもね、一緒にご協力いただいて、お隣会、素晴らしい気合が入ったと自負しております。ここから先はね、あのちゃんとお隣会、これもお隣らしいのか、ねではしっかり挨拶したいと思います。会場の皆さん、こんにちは。は朝霞よりやってまいりました。お隣会でございます。会場の皆さん、盛り上がってますか いいね、お隣から盛り上がってるかそれではここから四分半一緒に最後まで盛り上がってくださいどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますレイ直れさあいよいよせいじゃんぞみんな気合入れていくぞあれあ れ, あれ頼むよ頼むよ <笑>ありがとうございます箸がある全部箸があるとまあ、こんな感じで楽しくやっていきますそれでは盛り上がっていきましょう踊り子構 え, え, えあさあご当地の方はご一緒にお願いします もう一ねいったー あ, ーさあ素晴らしい気合いも入りましたここからは男女一丸となって盛り上がっていきたいと思います最高 こんにちは朝霞市よりやってまいりましたお隣会と申します結成22年目を迎えることができました今年もこの東海なところ楽しみにしてまいりました大人らしく元気いっぱい最後まで演習しますので温かい生の方どうぞどうぞよろしくお願いいたします ここからはねお隣一番の私たちの素晴らしいフォーメーションをとくととくとご覧くださいよし表情硬いよりトロも硬いよすまスすま ル, スマイルほら暢っちょ見習っていい笑顔だよほらまっちゃ顔見えないけど に思いを寄せて22年いまだに目の道ははるか遠くいつか思いは叶うと信じて今宵も舞い続けよう我が無双の道を。 てさて。 戦いご声をいただいたお客様と、そして楽天の代表様に感謝してありがとうございました。ねえ、はい、なめ、撤収。あ、あっちには楽天のメンバーもいました。失礼しました。ありがとうございました。ありがとうございました。した皆さんのお隣にお隣会。 チーム千葉県流山市から来る